まさかあんな渦が海の真ん中にあるとはのう危うく溺れ死ぬとこだったぜあんた本当にちゃんと密偵からの情報を聞いてここに来たんだろうな無論少々ウトウトしながら居眠りしながらからよてえ本当にこの島にガンマダン総水の弟がいるんだろうな大丈夫確かな情報だただただ報告が長くて途中からすいが。 おめえが不確かな情報にしてんじゃねえか。兵衛武士のくせに細かいことを。心配するな。わしは昔から第六感が鋭くて。すでに簡単よりかよ。だいたい。あんたがそうだから、いつも俺たちが苦労して。る わかったから、ガキども。刀は侍の魂。おもちゃじゃねえんだ。嫌いで岩をもぶった切れる代物なんだよ。パプア君うん。僕たち、何して遊ぶ昼めえ、それでも侍かただいまあれもう帰ってきたのか昼飯にはまだ時間があるってのに。<笑>さては。 刀を返してもらおうと思ってんな。ダメだぞあれは危険だから絶対に。お客さん連れてきたぞグラッドうわぁ銃刀法違反者だらけ世話になる。ご飯時にお客さん呼ぶ時は早めに連絡してって言ってるでしょははは